みなさんこんにちは、山本真央です今日は釣り屋ゴルフ相模原店にやってまいりましたお邪魔します真<笑>央ちゃん、<笑>釣り屋ゴルフは初めてですか初めて でかな、そうですね、ちゃんと入るの始めたかもしれないです。どう、どうですか、この相模原で来てみて。なんか綺麗で入ってきたとき、綺麗で結構メーカーブラン。服の種類も結構いろんなメーカーさんが置いてあって、いいなと思いました。そう、クラブもね、いっぱいあったり。そう、クラブもいっぱいあったりして。そう、揃うかなって。で、今この練習場。 みたいなところも来てるんですけど、お店の中にあるってすごいですね。ここはね、レッスン。ここでレッス ン, やってるッスンえ<笑>すごいっ。レッスン。そう、今日は特別に、えー、あの、お借りして、はい。あの、レッスンではなくて、うん、シダを。シダ、はい、やってもらおうかなと思ってまして。はい あのままあ、2023年になって、はい、新しいもやっぱがいっぱい出てるんですよ。ははい、はいはいいです最近のクラブって、はい、なんかこう AI 使ったとか、うん、フェイスがあのチタンから、はい、カーボン使ったとかすごいこういろいろな技術を使ったクラブが出てて、はい、まあ本当によくなってるのって、はいはいはい、ちょっとした疑問中なが知らあてあなかったのでじゃあうまい真央ちゃんに打ってもらって。<笑>はい まあ、ちょっとそれを見てみたいな、はいはい、で、そういうのを、まあ、ちょっと視聴者さんにも、はいまあ、最近のクラブこうだよっていうのが伝わればいいかなと思って。はい、はい、そんな企画です、はい。はい、わかりました。はい。では、早速。な感じですか、はい早速。はい、行っちゃいたいと思います。はい。後で上はじっくり見よう。<笑>はい、これは。最初のクラブはこれです、ね。こちら。じゃじゃん。 じゃ、これなんだかわかりますか。なんだかわくドライバー。<笑><笑>なんで今日、つりやゴルフさんに来たかというと、はい、ネットで調べてたら。はい、これ、面白いドライバーが出て、はいはい、これ、つりやゴルフさんのものですよ、はいはい、あ、そうなんですか。そうそうそうへえ。そう、なるほど。G. F. って言って、アクセル G. L. G. F.。はい。はい。そう。ええ。そうなんだ、出してるんですね、ドライバーも。すごい。 カーボンフェイス使ってるとか最近からとか言ったんですけど、はいはいはいね、それってまだテーラーメイドだけなの？ほう、それを国産メーカーでスリヤさんが出したんですよ。えーすごい。もう本当に最新の技術を使ってる。<笑>えーすごい。これがカーボン。そう。カーボンフェイス。これはどんなもんかなと思っ て, 言って、はい、もう一番最初にちょっと売ってもらいたいかなと思って。えーすごい嬉しい。うん で見てどうどうですかそのフェイスとかそんなに見た目には別にいつも打ってるクラブと見た目変わらないはい変わらないイメージですね印象え普通にかっこいいどう違うのか一応今回打つのはあの全部メンズの R で、はい、そうメンズの R の中でもちょっと軽めのモれル、はい、はいはいはいを選んでますはいでこのアクセル G F とかも 重さが二百八十グラムで、はい、シャフトが四十六グラムなんで、ただ普段使ってるものぐらいかなっていう感じです。も、ね、っと感 じ, な感じする。長さだけちょっと長いんで、はいつもより少し短く持ってもらって、打、はい、ってもらえればなって思います。買いました。じゃあでは早速、はいはい、はい、じゃあお願いします。やってみたいと思います。おおえ？ダカーンめちゃくちゃ柔らかい。 捕 ま, ってる感じ捕まってる感じして飛んでるわ飛ん<笑>でる九十六ちょい左だけどそんなにそこまで大きくではないめちゃくちゃ打ちやすいんですけど、うん、優しい何かっ当たりが何、うん、はい。 右だけどもでもそこまでなんか大きく曲がんないですねまた190また194うん194そこまでこうビーってうんって曲がんないなんか結構右に行ったかなって思うけどもう一回やってみよう うん。百七十八ぐらい。百七十八ぐらい。打ってどうですか？なんかこのそのフェースがちょっと違うんですよ。テラーメロと一緒に打ってるんですけど、はいはいはい、多分いつも使ってるのはチタンだところね。ですね。そうそうだと思いますた今。<笑>変わります。なんか打缶こう当たった感じがすごく優しくて、優しい上になんか軽く振って でも、全然飛んでるなと思います。そう、うん、なんかいつもこう衝撃っていうか、そういうの感じるんですけど、これはなんか優しい。んなんかソフトな当たりをしてるなって。なるほど。全然違う。わ<笑>かるかな、本当に違う。音, 音, 音。音はそんな、音そんな変わらないです、うんうん。そうそう、変わらない。言ってるのが、まああってて、はい、カーボンの良さって、はい、チタンよりも。 薄く作れるんですよ、うんうんうん、か薄く作れると、はい、まあ、簡単にちょっとトランポリンみたいな感じかな、はいはい、あのあの間のマットがさ分厚かったらさ初花層 の, のイメージ、うんうん、確かに薄いからポヨンポヨン飛ぶじゃう、うんちゃんとこう跳ね返してでもまあ薄すぎると破けちゃうじゃ ん,、うんうんうん、チタンはある程度薄くしすぎちゃうとやっぱ割れちゃったりする、うんうん、カーボンは薄くしても そう、割れたりがしづらいから、うんうんうんうん、すごい薄く作れてるから、跳ね返り。う ん, うん、うん、うそうそうそう。ボールとこう、クラブをちゃんとこう、せ。何、うん。いいよ。密着させて。不要。不要。こりゃ。不<笑>要<笑>。<笑>そう、あの、数通り読むと、たわみやすい。<笑>あ、たわみやすい。<笑>そ う, そうそ う, そ, うそうそう。そう、そうなんですよ。うん。 そうああ100。お 行く行く。今多分五六発打ってもらって。そんな大きな曲がりはなさそうだね。うん、ないです。なんかこう持ち玉。持ち玉。まあ、はい。同じところに行ってるような。うんうん、ええー、こんな違うんですね。そして後で、ね。はい。テラベードも、はい。そのカーボンフェイスも打ってもらおうかなと思ってるんだけど、はいまあ。その時に、こっちはこうだった、ステルスはこうだったみたいな。はい。そんなような感じで。はい。 お伝えできればいいかなと思ってて、はい、で、まあフェイスだけにこう着目しがちだったんですけど、うん、あの実はそのボディ部分もほとんどカーボンなんですよ。うん、ここも、あここらへんボディ部分。そうそうそう、そこも全部カーボンで、はい、ンそう軽くて、で全部軽いとダメなのね。はいはい。調整するために重荷とかをつけてる。はいはいはいはい。なるほど。ボールが軽いとか、ね。確かに。そうそうそう軽いからカーボン。うん。 そうなんですよンカーボンへえー、すごいでスりアゴルフさんが作った作 っ, た作ったおすごいよねこれすごいですねなんかある程度どこも出してるのが、うんうん、あの作るなら分かるけど、はい、まだ世界でも一社しかやってないのに、うん、そうですよねそれを作っちゃうって最新だめちゃめちゃすごいなと思ってすごいこれすごいいろんな方が多分試してます 気<笑>に<笑>してください。いろんな方がもう<笑>見えます。見えるかな。<笑>うゃじゃない<笑>そう、だから、それだけもも笑いってことですそう、まあ、もうも入りました、今日。<笑>で、あとね、あのシャフト。はい。これ、バンキッシュって言って。はい。逆の方が文字は。はい。バンキッシュって言って。はい、これあの。 三菱のやつで、はい、軽量ですごいこうなんかシャフトが走って飛ぶみたいな感じのシャフトでこれがオリジナルで、はい、そうこれも多分コラボで作ってるんだよねだからなんか本当か最新の技術をめっちゃ突っ込んなクラブでえっ、ーはいはいえー、これいい<笑>コースでってみたいふ普段使ってるのそこまで変わ違い分かんなかったでしょそうわかんないですそうで 多分ちょうどこう飛ばしたいなって方とか向けのシャッフトだから似、うん、てるんだと。全然曲がんないし本当にそう。うん。あんまり曲がんない。もうこれがどこで打てるのかなとかどこで買えるのかなっていうと、ツリアゴルフさんです。ここです。そう。<笑>結構何店舗かありますよね。そうツリアゴルフんらたら全国にありますよね。だいありました、ね。はい。は大阪がすごい多かったです。あそうなんですね。なるほど。 ぜひうすいいよえカーをみんな試してほしいこんなに違うんだって思ったそうストレスがやっぱちょっとこうお重いとか、はい、ハードだなって感じのとか、ねまあ、あの女性の方とかいいかもしれないですね軽くてそうそうそうそう優しくていいと思いますめちゃくちゃはいって感じで、うん、まあちょっと一発目 はい、すげえ気になってて。<笑>いやこれいいですもん。ために連絡して、まあこの後他のメーカーさん、はい、って感じでいきたいと思うので、まあまず一本目は釣りアゴルフの。はい、釣りアゴルフさんの、はい、アクセル GF。はい、アクセル GF, セル GF ぜひシダしてみてください皆さん釣りアゴルフさんにてやっております。はい。はい。おじゃます